まさか病院まで危ない国だったとは。どうも、政治いろいろの学部です。どの国でも医療は国の根幹をなす屋台骨ですが、その医療を支えるはずの病院が韓国では相当やばいことになっているというのです。2021年、 10月27日付、朝鮮日報からの引用です。過去5年間に3万個近い不適格血液が患者に輸血されたが、一連の事実は病院などから患者に一切知らせていないことが分かった。監査員が26日に公表した大韓赤十字社に対する定期監査報告書によると、2016から 20年に大韓赤十字社血液院が保管し使用された不適格血液は 32,585 個だった。ここで言う1個とは1ユニット、1回の献血による放送単位を意味する。不適格血液とは、献血者が献血を行う際、あるいは献血後などに細菌に感染していることが確認され、 患者に輸血できない血液のことを言う。赤十字社はうち3763個だけを回収して廃棄し、28822個、88.5% は患者などに輸血された。中には、エイズなどを誘発する HIV、エイズウイルス保菌者の血液が285個、A 型肝炎597個、 B 型肝炎81個、C 型肝炎45個などもあった。しかも、赤十字社の担当職員は、これら汚染された血液の輸血を受けた患者に、一連の事実を全く知らせていなかったという。監査員は、血液管理法上、不適格血液を輸血して事故が発生するリスクがあるか、あるいは事故が起こったときに、 輸血をを受けけた患者に一連の事実を通知しなななればならないところが、赤十字社は、過去5年間に不適格血液 28,822 個の輸血を受けた患者らに1回も通知しなかったと指摘した。これについて赤十字社は、事故が起きるリスクや事故が起こったの意味が曖昧なので通知しなかったと説明しているため、監査員は、 保健福祉部が通知の基準をさらに具体化すべきだ と, 勧告したとのことで、いかがでしょうか命を救うはずの輸血が原因で深刻な病気にかかるリスクがあるなんて、笑えないにも程がありますよね。韓国内では規模の大きい医療ネットワークである大韓赤十字病院ですらこの調子ですから、小規模の病院では これ以上の医療ミスが当たり前になっているのではないかとついつい勘ぐぐってしまいます。今回の記事で最も問題なのはトラブルの事実を患者には一切知らせていないという点です。法律上も問題のある血液を輸血した際には患者に直接その事実を説明しなければならないと定められています。にもかかわらず 大韓赤十字病院の職員は一切このルールを無視。不適格血液の輸血使用に気づいていながら患者には一切黙っていたのです。これってものすごく怖いことですよね。皆さんも自分の立場に置き換えて考えてみてください。輸血をするということは理由はどうであれ命が相当危うくなっているはずです。ギリギリの輸血によって 何とか命が助かったと思ったら、見えないところで不気味なウイルスが体内に入り込んでいた。不謹慎かもしれませんが、下手なホラー映画よりも恐ろしいことが韓国では現実になっているのです。今回の医療ミスが起きる根本的な背景として、韓国の根強い隠蔽体質と嘘つき体質があります。韓国の隠蔽体質は、 今に始まったことではありません。政治や経済でも、都合の悪いことはとりあえず国民に被しちゃう精神が根付いている韓国では、政府にとって不都合な真実は徹底的に隠蔽され、国民はその場しのぎのごまかしで騙され続けているのです。特に外面ばかりがよく、後先のことを全く考えていない、ムンジェイン政権下では、 隠蔽体質がますまますすすひどくななり国民にに対ししててても見えいいいいた嘘を連発しているという現状になっていますつい最近も新型コロナウイルスのワクチン接種手続きが散々ごたついたせいでインフルエンザ予防接種計画が頓挫するという事態になったりと先進国を名乗っているとは思えない初歩的なトラブルが相次いでいますそもそも ムンジェインがご自慢の軽防疫にあぐらをかいてワクチン外交に出遅れたせいでコロナ医療が大混乱しているわけで韓国のコロナパニックはある意味で人災とも言えますその軽防疫も今となっては p c r 検査を無目的に乱発するだけで感染の封じ込めには全く意味がなかったと専門家の間では結論が出ているんですけどね まあ、ムンジェインもさすがに国民の命を守るために必死だったのでしょう。遅れを取り戻そうと、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカのコロナワクチンを何とかかき集めた韓国ですが、期限切れのワクチンの接種が相次いだり、政府がワクチンを確保したと大々的に発表するも嘘でしたと後から発覚するなど、もうめちゃくちゃです。 あちこちの国に頭を下げてかき集めた貴重なコロナワクチンをまともに管理できないのですから国民はもう生きた心地がしませんよね。韓国側は期限ゲルのワクチンについて送られてきた箱とワクチン本体を入れる瓶に書かれた使用期限が違っていたと言い訳をしていますが命を守る現場でそんな弁解は許されません。さらに 2回目の接種分のワクチンが確保できなかったという理由で、1回目のワクチン接種計画が全面中止になるなど、もう何がやりたいのかわからない状況が永遠と続いています。コロナワクチンは2回接種が原則なのは分かりきっていることなのですから、政府としては先々を見据えた上で日程を組み立てるべきところですが、ワクチン接種の遅れを取り戻すために、 二回目のことなんて全く気にせず、とにかく一回目を最優先してワクチン接種率を少しでも高めて世界にアピールしたかったんでしょうね。困っているのなら日本やアメリカに SOS を出せばいいものをつまらない見栄とプライドが邪魔をして素直になれず、ハリボテの軽貿易にしがみついた結果、あっという間に コロナ感染が爆発してしまったというわけですね。もっとも日本やアメリカに SOS を出したとしても、自国のことで精一杯ですし、そもそも恩をあだで返すような国ですから、助ける義理はないでしょう。あと、一向に出口の見えないコロナパニックと慢性的な医療崩壊にしびれを切らした民主労組加盟の医療系労働組合の構成員が、 政府に対して大規模なストライキを通告しましたが、ギリギリの接触によりストライキは回避されています。大韓赤十字病院の不適格血液使用問題の本質はズバリ、人命が軽視されていることにつきます。悲しい現実ですが、人間が関わっている以上、医療ミスをゼロにすることはできません。だからこそ、 ミスが起きた時の説明責任が重要であり、患者さんに全てを包み隠さずしっかりと説明し、謝罪することが誠意につながるのです。韓国側は、不適格血液によって病原体が体内に入り込んでも、直ちに感染にはつながらないと説明していますが、それでは何の安心材料にもなりません。直ちに感染はつながらないというフレーズ、 なんだか日本の某野党第一党の党首を彷彿とさせる言葉ですね。輸血を受けた患者さんにしてみれば、体内に次元爆弾を埋め込まれた気持ちと思っているんではないでしょうか。コロナパニックで医療の重要性はますます大きくなっています。めちゃくちゃな韓国でも、せめて医療だけは国の良心であってほしいものです。